はいステッフさんカモン熱中症やコロナに負けないために厳格着と行こうじゃないかおおやる気十分それではいくよフュージョンほらステッフさんドゥンコー開けてそうだいいぞはい痛い痛い痛いはいドゥンコ出ましたはい閉じてはい痛い痛い痛い痛い痛いああドゥンコが錆びついちゃったなあーそうだステッフさん551持ってきて あれ551だっけあれなんか違うな。あ五551肉まんか。あれなんだったっけなサビには蓬莱551。いや肉まんかそれ。